六月八日の週、そして十五の週、ここの二週間ちょっと気をつけていきましょう。改めましてどうも太一です、えー。学校がね再開されました。えー、コメントとか皆さんのリプとか読んでいると。 ある程度は想定はしてましたけどやっぱりクタクタですね、まあ、疲れてると思いますこの状況で疲れちゃうのはしょうがないのでぜひ睡眠だったり休息っていうところだから疲れるのはしょうがないからきっちり休もうっていうその休もうっていう方にねちゃんとベクトルを向けてあの体ね大事にしてくださいで今回はですね冒頭でも話した今6月3日に撮ってるんですけど来週の8日の週そして再来週15日の週を ちょっっっと気ををつけてててほしいいいう動画の内容を撮っていきます今まで4月がスタートだったじゃないですかでその時はまあ毎年喋ってるんですけどゴールデンウィークつまり5月のまあ中頃かなぐらいに気をつけてねって話をするんですそこで一気にリズムが崩れ始めますで崩れる理由を簡単に言うと慣れるんですよやっぱ学校って言えば新生活が始まって最初って緊張感があるんでだれないんですけどだんだん人ってどんなことでも当てはまりますが 慣れっていうのが誰になるんですねそこに繋がっていくのでうまくスイッチをもう一回入れ直さないとな ん, かなんか崩れていくんですよ。でなんか崩れてるのが分かってるんだけどそこに対処をしないんでだらだらだらだらっていく。でたい5月の末もしくは6月の頭に定期テスト中間テストが始まるのでそこにうまくリズムが乗せらんなくて最初のテストに崩れると。 でこれもよく話しますが学年の最初のテストって、まあ、自分の中では一番大事だと思ってますなぜかっていうと例えば100人学年にいた時に100人の中で最初のテストで70位を取るそしたらそこが私の場所なんだって思ってしまうんですねもしかしたら勉強してるとこがねたまたま出てラッキーだったかもしれないでもラッキーだとしても30位が取れたらあ私って100人中この辺の実力があるんだって思うことができます このポジショニングのイメージをひっくり返すのってすごく大変なんです、まあ、特に下から上に持っていくのってめちゃくちゃ大事なんですねあの落ちるの簡単なんですよ成績なんて上げるの大変なんですけどダイエットもそうですよね太るの簡単なのわかる太るの簡単なのでも痩せるのって大変なんですよそれと同じ感じです で今回はね大体のの方が6月の頭から再開されましたでなんでその次の週とか翌々週のそんな早いタイミングで気をつけてねって話をしてるかっていうとめちゃくちゃゃく今イレギュラーな状況が起こってますよね学校のスタートもそう授業内容もそうですよねもしかしたら分散登校とかオンライン授業がミックスになってる方もいるでしょう今までやってきたスタイルが全く違う状況に置かれてます。 ということは皆さんが人生で経験したことのないストレスが今かかってるんですねで今までのさっき話したゴールデンウィーク明けっていうのはどっちかというと慣れっていう方がちょっとネックになってるんですねそこに疲労も入ってはくるんですけど今回逆ですね疲労の方が多分先に先行しますで来週とか再来週になった時にもちろんちょっと慣れね、あのー、その生活リズムに慣れてきたところもあるんですけど一気にその疲労がもうああもう無理みたいな なんか気づいた時にふと心がパキって折れる感じ。 になるるる子がが自分は出てくる気がしてく気しんですねただ自分は心理学とかは別に専門にしてるわけではないのでじゃあそれをね回避するためにこうしとけばもう絶対大丈夫ですよっていうお話はすることができないんですけどただそういうふうになる可能性がある特に来週再来週ね8日の週15日の週っていうのに急に例えばなんか朝起きた時にめちゃくちゃ学校行きたくなくなるとかそれはもうここの疲労がキャパを超えてる状況です。そうなった時に 結構真面目な子ってその状況を受け止められないんですよあ、私もダメだみたいなそんな風に思っててダメ人間じゃんってなっちゃうんだけど違うんだってそれはもう疲れてるだけでもう自分からしたら当然の状況だから自分を責めないでほしいなっていうのを今回伝えたかったのねでもう一個としては今日ねあの朝にツイートさせてもらったんですけど学生のみんなに「テストいつ?」って聞いたんですで中間テストが結構カットになっている方も多くて期末からスタートですとで期末スタートもまあバラバラなんですけど 6月、今月の末だったりとか、7月の、頭7月の末って方がいて、まあテスト、6月だとさ、テスト期間近いんで、正直、来週、再来週、そんなだれないかもしれないです。来週、ちょっと危ないかもしれないんですけど、やっぱりね、テストが、まあ、2週間前の範囲に入ってくると、テスト勉強しなきゃっていう、やることがね、そのターゲットが決まるんで、割とスイッチ入れられやすいんですよ。でも逆に その7月とかにテストがある方は本当に気をつけてください。そそこででリズムを崩してしてまうとおらく戻せないです、まあ、もちろんちょっとまずいなと思った時に戻せればいいんですけどまずいって落ちた状態だとテストの勉強間に合わないですきっと。 ですも頑張んなきゃって思ってるけど乗り切れなくてなんとか踏ん張ったけどちょっと勉強して結果見たら散々だったってへこむでしょでさっき言ったように最初のテストでこの位置って順位が自分のポジショニングが決まっちゃうからイメージが決まっちゃうからその1年間がもしかしたらうわ無理ってなっちゃうかもしれないもうそんな生活になってほしくないだからこそ今は本当リズムっていうところが大事でもうねみんなは学校行ってるだけで本当拍手なの本当よく頑張ってると思う できっと、まあ、学校の先生も今ねなかなか対応が難しいんで課題が結構出ると思うんだよね宿題これやってきなさいとかプリントやってきなさいみたいなでそれやるだけでも精一杯それプラスハイの授業なんて見てらんねえよって思うかもしれないそれは構わない見なくても構わないんだけど何やってほしいかって課題とかで一日勉強するでしょ勉強したことがちゃんと自分に身についてるんだっていう確認をして で確認の仕方っていうのは寝る前に布団入った後で も, もうね布団入ろうと思ってお風呂入る前に歯磨きしてる時でも変わらないその時に「ああ今日何勉強したっけ今日何覚えたっけ」って確認するの思い出すのでその時に思い出せなかったら歯磨き終わったらプリント見に行ってあこれやったんだって。 それを覚えたんだって今日課題をやってちょっとでもいい全部じゃなくていいから一部で構わないから今日はこれを覚えることができた昨日よりもレベルアップしてるでしょ覚えたこと増えてるんだからそれを自分で確認してよくやったね私よくやったよ俺って思った状態で寝てくださいで最後にもう一個だけ起きたら朝朝ねバタバタしてるかもしんないけど昨日の夜何確認したっけ何覚えたっけを絶対に思い出してください 思い出せなかったらプリントチェックいいこんなね思い出すプリントチェックなんて12分で終わるから机に座って勉強しろって言ってるわけじゃないんだよいい思いそれだけで構わないそうやって毎日自分がちょっとずつレベルアップしてるちょっとずつだっていいから勉強して前に進めてるんだっていう確認をしてってくださいそれが自分の小さな自信になりますそれがリズムになります それをやっていくことで8日の週15日の週のその週週15自分が、ね、心配しているその崩れてしまうリズムが崩れるタイミングを乗り越えるきっかけにはなると思ってますのでよかったら参考にしてみてください。